ははいいいおはようございますラスカルでござざまますすスカラで本日はですね僕の大好きな肉玉そばがね千葉県の八街市で食べられるということで早速ね飛んでまいりました<笑>でメニューはねこんな感じなんですよ、まあ、あの肉玉そばを始めてつけ麺とか、まあ、タンメンとかね中華そばいろいろあるんですけど今回はね肉玉つけ麺こちらをいただこうと思っております はい、いとう今メニューの方が到着いたしました、えー、こちらがね肉玉つけ麺のゆで前 2kg 超特盛サイズでございますもうちょっとお腹すいた早速食べていきたいと思いますいただきます うまそう。 Thank <laughs> you. Ha ha ha ha. いただきます。<音声><音声><音声> はい、ということで、本日はね。元祖肉、玉そば落ちさんにお邪魔した動画でございました。いかがでしたでしょうか？いや、このねまあ、店名にもあるように、店員さんがまあ落ちさんっていう方なんですけれども、以前からね。勤められていた。 お店ですごく僕もお世話になっておりまして、この方がね、以前在籍しているお店で、まあ監修とか現場で指揮をしていたメニューはですね、数々のグランプリ等を受賞しております。詳細は概要欄の方に記載しておきますので、気になる方はもうぜひ見てほしいんですけれども、まあね、この方が作るメニューなんでもううまいのが確実なんですよ。また今回はつけ麺をいただいたんですけれども、もう店名にもあるようにね、 肉玉そばこちらのラーメンもね改めて食べたいなと思う最高にねうまいお店でしたまあねあの僕も編集をしててああやっぱうまかったなと、まあ、こいつうまそうに食ってるなと思うような表情をするぐらい美味しい一杯ですので是非ねあの八街市、えー、近い方まあ遠くからでもね食べに行ってみてくださいはいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねー